松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています松山市清澄の一色動物病院一色和幸先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします先生今回は視聴者の皆様からですねワンちゃん猫ちゃんその他に関する何でも質問してくださいと言ったら本当にたくさんいただきましたありがとうございますお答えお願いいたしますわかりました はい、先生はこれ獣医さんになって何年目なんですか。獣医師になって、そうですね、24年ですかね。えーはいえー、若く見えますよねいやいやいやいや。もうボロボロです。<笑>なんですね。いはい、二十年のベテランさんでございます。えー、何でもじゃ聞かせていただきます。えー、まずですね。はい ゆかかさんからいただきました猫を2匹飼っていますが化粧をする時に化粧液乳液を舐めようとすす。る子が1匹います舐めて猫の体に悪かったらいけないと思って舐めさせないようにしていますが本当に好きなようで何が何でも舐めてやる的な時もあり私の手や顔を少し舐められてしまいます。猫にとって人間の化粧液液や乳液は 有害でしょうか？うちの猫も相当もうおかしいぐらい舐めますね。なんかね、やっぱり好みの匂いとか味とかあるのかもしれないですけど、そういう話は時々聞きますね。やはり乳液の方はまあ、多少舐めてしまっても問題がなさそうなものだろうと思います。化粧水はええー、と中にですね。機材としてアルコールが。 大抵入っているようですあ確かに、はいはい、でアルコールというのはですね、えー、動物犬猫に関して言えばあ人間と違ってですね、えー、それを分解する能力を持たないので、うん、なので少量でも舐めてしまうと体に残って、えー、中毒症状を起こしてしまったりする可能性がありますなので、えー、化粧水に関してはよくない は, はいと思いますね。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 に飼い主さん情報や病歴などが分かるマイクロチップを体に埋めることを義務化できないでしょうかまたそうすることでペットの体に異変が起こったりしますかということなんですが迷子になった最後のね命綱ですから、はい、去年の6月12日に、まあ、国会で、えー、承認されまして、えー、と3年以内に義務化すると。 ということになりましたので、えーと、遅くとも2022年の6月12日までには義務化されると、これがまず、はい、マイクロチップになります、はい、ここのオレンジ色の部分に針がありまして、はい、のでですす ね,、はい、オレンジのでねそ う, ですそうですこれのけて、中に結構太い注射針が。 何ミリぐらい？はい、そうですね、はい、2ミリから3ミリぐらい。3ミリちょっと痛いかもしれない。<笑>はい。結構はい太いんですけれどもそ、それほど痛がらない。あ、そうなんですね。はい。痛覚が私たちよりは少ないのかもしれない。はい、そうです ね, ね。それは確かに痛覚点っていうのは少ないので、はい、はい。そこまであの痛そうに見えるんですけど、はいまあ、大したことないのかな。<笑><笑>なるほど。はい。はい、と勝手に思ってますけれども、うんはい、でその中にえっ、ー、と入っている情報というのはこのマイクロチップリーダー。 と言われれるるものがありまましてて、うん、これで読みみ取る仕組みになってます、うん、マイクロチップを登録しているところがありましてでその管理しているところがありましてそこにこの番号を問い合わせるとあの飼い主さんが分かるとちょっと今のところそこに病歴とかそこまでデータベースに載せるのはまだ難しいのかなとは思ってるんですがただ、まあ、僕としてはですね個人的に、えー、と今後何を載せていただきたいかというと、うんうん、これ GPS のの機能をです、ね。どこにいるのかってそうです迷子の子がたくさんいてまあその災害の時とかもそうかもしれないんですけども、はいはい、あのどこにその子がいるのかっていうのが分かるといいんで、うんはいはいはい、そういうシステムができないかなーってひそかに思ってはいるんですけどはまだまだちょっとそこまでは行ってないみたいなんですけど、うん、将来的には。 あのもっと技術が進歩すればできるのかなというふうに思っております。はあはあえー、これはあの浮気に悩むね奥さんがご主人に埋め込んだらね<笑>どこにいるのか分かるみたいなこれはもう実用化されてるかもしれませんけど<笑><笑>メイニューと言いまして最初は背中に埋めたのにお腹にいっちゃったから背中にいくらこのマイクロチップリーダーを当てても出ないとかですね<笑>いうこともあり得るのでまあ副作用とかではないんですけど あのそういうういいここととともあるということだけできればお腹にも当てたいもんです、ね、そ, うそうですねま あ, あの背中になければお腹の方にも一応当ててみるとか当ててもらいたいたですねはいはいはい、寒い日や雨の日車のエンジンルームに猫が入っていることがそのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。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 先住先に住んでるトイプードルと、2年遅れで広い猫2匹いるんですが、ワンちゃんと猫ちゃん、先住トイプードルが猫のうんちを食べているようです、あら、どうしたら止めることができますか。 1匹はちゃんと猫砂でうんちをするんですが、もう1匹は自分が犬だと思っているのか、トイプードルと同じシートでするので、それを食べるようです、日中、仕事でいないので、なるべく家族には見つけたらすぐ処理するようにしてるんですが、と言って、プーチン姫さんからいただきました。はい そうですねこれあの実は結構ありましてですねあ、はい、まあ犬はですね、えー、食糞といいまして自分の便を食べてしまったりすることも多いんですね。ももとととですね、まあ、我々としては まあ、しちょっと信じがたいと言いますか、まあ、あの人間はちょっと ね, ね、そういうことはまずありえないんですけれども、ただ、犬はですね、まあの匂いだったり、味だったりとか、また食感みたいなものですね、実はすごくですね好きなんですね。あの柔らかかくて<笑>ほかほかみたいな感じ<笑>、はい、でしかも<笑> しかも、なんですけど、はいはいはい、猫のうんちにはデオキシコール酸というちょっと難しい名前の、うんえっと匂い成分が含まれてまして、えーはい、これかなり多量に含まれてまして犬はこれが大好きです<笑><笑>ほう、はい。なので、猫ちゃんのうんちを食べる子は割と多いです。えー はい、なんかシ ョ, ショッキングなお話ですけど、珍しいことでもないんですね。はい、なので、えー、これがですね、も食べちゃうとやっぱり美味しいと思って、<笑>いいえー、と報酬になってるわけですねでで。繰り返してそれをやってしまう。は, は, は, はい、そういう流れの中で起こってしまっているはい事象だと思います。聞いていいですか？はい、体に悪くないんですか、ワンちゃんの？えっ、ー、とですね、まあ 手は大丈夫です、ね、あ の, ー、のまあ一回食べて排泄しているものなので毒物とかではないですし。うん はい、あの体にとっては悪くないですがただ、まあ、1点だけあの寄生虫がいる猫ちゃんとかがだとか、はい、ちょっとうつ、まあ、ってしまったりとかする可能性もあるので、うんうんうん、そこは気をつけないといけないかなと思いますが、うん、すぐに死ぬとかそういう問題なのあそういういことはないです、いですね、ないですただ飼い主さん的には気持ちが悪いなと思う、うん、不衛生かなっていうところはあやっぱりますよ、ねはい、逆に食べさせろという推奨はもちろんしない で, いもちろんです。いい で, です、ね、はいはいで まあ、できるだけ食べてもらいたくないので、まあ、あの一般的には、えーっとですね、猫ちゃんのやっぱりトイレを犬があそこに行けないようなところに置くというのが一般的なんです要するにちょっと段を設けたところにトイレを載せて、はい、猫ちゃんにはそこにしてもらうとか。 猫ちゃんはジャンプできますもん ね, そうですねあるいはちょっとこう少しスロープつけてそこにトイレに行きやすくしておいてあげればそこでいいですねただこの方はですね、はい、あのペットシーツで猫ちゃんがうんちをしてしまうということなんですね、はい、でこれはですね、はい、あのちょっとまた別の問題にはなるんですが何ですかこれあのやっぱりトイレ問題なんですねトイレ問題、はい、でえー、っとですね小室さん何ですか次の質問も あね、ああやっちゃいますか、はい、これちょっと絡めたいあはあなるほど店さんからいただきましたありがとうございますメスの猫7歳です3年前頃トイレ以外でうんちするようになりましたなぜなんでしょう留守の時はケージに入れていますこれね私友達とかからも相談されるんですよトイレ以外のうんち問題がこの方もそうですし、えー、さっきの子供 も, もそうなんですけど、うん さっきのか方はですね猫が2匹いるということでしたよね。はいはいはい、で多分この猫ちゃんは他の猫ちゃんがしているところでトイレしたくないなるほど自分のマイトイレじゃない、はい、と思っちゃってできれば猫トイレをもう一つこの子用に置いていただいた方が、はあはあ いいいと思いますでこのようにですね、はい、猫ちゃんはですねトイレが清潔でなかったりとかあの自分 の, あの好む形とか大きさあ清潔さそういったものでがなければもうあの別のところに来てしまう習性があるんですねもしかしたらそのもともとあったトイレが何かちょっと形が変わったりとかあるいはトイレ砂が変わっちゃったりとか。 あるいはトイレを置いている場所がなんか嫌になるようなことがあったりとか例えばすごく騒音をしたりと か, なんかちょっと怖いことがあったとかそういうことがあってあの別のところにするようになった可能性がありますよね急にトイレの好みが、はい、年を取って変わったということもあるんですかかか何きっかけがあって でやはり変わるんだろうと思いますので、猫ちゃんには猫ちゃんのやっぱり考えがあって、はい自分が嫌だなと思って多分変えたんだと思いますね。はい。ちょっといろんなタイプのトイレを試してみるの手ですね。それも手ですし、トイレをですね、えっと自分があのそのトイレ以外の場所でしているということなので、そのトイレ以外の場所に置いてあげるで、あのできるだけそこでしてもらえるようにちょっと促してみるということでしょうかね。解決策としては。 ねはい、あのあの多頭飼いの場合は、はい、その猫の引数より1個多いトイレの数を置けって言われますけのです余裕があるように置いてあげないともうちょっとでも他の猫ちゃんが入っているところは嫌だっていう子もいるので、うんはい、あるいはそのその猫トイレをです、ねえー、平面にずらっと並べるのではなくて、はい、さっきもちょっとちらっとお話ししたように、ん、高さを変えておくとか。えーうん パーソナルスペースのような場所をです、ね、自分しか行かないような、たとがいしてたらですけど、はい、その子しか行かないような場所の近くに置いてあげるとか、はい、そういうふうにちょっと工夫してもらうと。ねトイレって、なんか下の方の隠れたようなところっていうイメージがずっとあったんですが、ですね、ただし、今、その場合は掃除が面倒だったりとかするかもしれませんが、はうねはい、こう下ろしたりとかですけど、でもまあ、そういうことができるのであれば、それも一つの手かなと思います。うん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 夢を広げる、ペログループ。犬や猫以外で珍しい動物や、変わった動物を診察されたことがありますか。三井さんから質問いただきました。はい、まずですね、例えばウーパールーパー。水の生き物ですね、はい。私たちが小学生ぐらいの時、流行りました、先生ね。そうです、そうで す, です、ね。はい、あの、あれはですね、うん、まあ、あの、両生類。 カエルの仲間なんですけれどもとということは陸 で, も生きられる陸でも生きられます水の中でも陸でもは い, はいただ、あのー、もとも と,、えー、と水の中にいた動物なんで、えー、と陸に上がると陸生といってあの姿が変わりますこの周りのヒダヒダがなくなってですねなくなるはいちょっとグロテスクな生き物に<笑>色も黒くなったりとかはい熱帯魚と一緒に飼っていた、はい 方なんですけど、はい、熱帯魚を食べちゃってですね。<笑>で、あの口にその熱帯魚がはさかってしまって。はい、口の開け閉め食べれなくなっちゃったんです。<笑><笑>口に熱帯魚が挟まってものが食べられない先生なん、はい、とかしてくださ い, っていた。そう、そうなんです。そうなんです。<笑>で、あの、あの、なんでしたかね。えっ、ー、と、と熱帯魚の名前忘れましたけど、結構こ硬い。 ここなんかコーラみたいなのを持ってる熱帯魚でちっちゃい、はい、であの口の本当に奥の方にはさかってしまってたのでえっ、ー、と麻酔かけて<笑>ウーパールーパーに麻酔をかけ て, <笑>かけて<笑>取りましてはい事なきを得たと魚用の麻酔薬があって<笑>、はい、それを水に溶かしながらだ ん, だんだんだんだん効かせていくっていう<笑> マニアックというか、はい、あでもあの僕は気になったことないですけど魚の手術とか来てる先生もいらっしゃるので、はいえー、あの本当にさばいてるんだか手術してるんだかよくわかんないような<笑><笑>魚にイボができたとか言ってそれを切っちゃったりとかっていうで、えーはい、それ水中で手術するんですか<笑><笑>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 先生、りさんから、はい、中には凶暴な犬猫もいたと思いますが、これはやばかった、これは痛かったという体験はありますか、私の経験では、傷がひどく縫わなきゃいけないのは犬で、見た目大したことないのに、広い範囲で腫れるのは猫だと思います。はい、さんからいただきました、はい そうです、ね、でも今これ、はい、伴走てる<笑>これはですね、はい、非常に生な感じの今日は傷を負ってしまいましてですね、<笑>はい、ね生傷耐えないでしょ、はい、まあそうですね、うん、まあね、まあ、怪我するのを分、ね、かってたら、診察できないっていうのもあるんですけど、うん、これはやばいなと思ったのは、はあ、僕があのまだあの研修医を引けた時代なんですけど、はあえっと、秋田県にあのいきなり、ガぶっとかまれましてですね。ええ と病院勤務のに、はいはい、ここに傷がまだ残ってるんですけどなんか白く傷が、はいはい、これはもうえっ、ー、と30年近い<笑>前の傷まだ残ってるんです筋肉を挫滅したみたいで す, すごく痛くてずーっとここがもう青あざではい、はい、しばらくの間<笑>名誉の負傷<笑>、はい、もう急に噛まれたので大型犬ですしびっくりしましてですねまだ研修医であの 経験も浅かったので、はい、まあ、いまだに記憶にすごく残ってますね。どんなに、こう、幼いしそうな子でも、急に噛みついてきたりする子がいるので。はい、まあ、むやみに、こう、手出さないとか、そういうのは、はい、あの。考えるようにはなりましたね。なんか動物が。 噛む時とかか襲ううってていうのは怖さから来てるんでしょそうですね大抵はもうそれが猫ちゃんなんかも結局それで病院に来て当然ですよねもう知らないとこ来 て, なてなんかねなそうなんですよ抑えられたりとかして暴れるのは当然なんで、はいはい、まあそれは我々はもう当然だと思ってるんですけどやっぱり や, らやることやらないといけないということで工夫してやってるわけですよね。ぜひあの 猫ちゃんはネットに入れて来た方が助かりますねそうです ね,、はい、うですねもうぜひぜひネットに入れて、はいまあ、ま逃亡する子とかもいるので、はあ、はい。病院の前でもう逃げちゃったとかですねそう、えー、いう子もたまにいますからネットに入れてキャリーに入れて来る、ね、っていうのが確実ですね、はい、はい。そういう意味も含めてネットに入れて来てもらった方がいいかなと思います、はい、時々ネットのまま逃げていく子もいますけどねあ、はい、まだそれは捕まえれますからね<笑><笑>大丈夫ですネット必須ですはいはい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 私が応診します。お気軽にお電話ください。ミキさんからのお便りですが、珍しい名前の子とか、面白い名前の子などいましたかうちの子も病院でブーッと言われた経験があります。ガチ子ですけど、何かといこと ねなかなか珍しい名前です ね, ね、はあ、先生25年獣医さんされてますから、はい、相当なワンちゃん猫、はいね、ちゃんねえまあガチコちゃんぐらいでは驚かないやっぱりその時代時代で流行っているものとか、うんはい、そういうのをやっぱりつけられる方が多い、うん、ということで、はい、あの以前こんなのがありましたよっていうのをちょっとまとめてみましたがじゃじゃん、はいはい これは2002年の日韓ワールドカップサッカーですねあーありました日韓共同開催でしたねは い, はいありましたねここベッカムちゃんとかジダンちゃんがすごく多くなりましてですねうわ そ, そうなんですやっぱり皆さんあのそういうのに影響されるんだなと思って<笑>最近の話題としてはベロあこれですかね最近はこれなんだこれですかねやっぱり鬼滅の刃鬼滅の刃、はい やっぱり炭治郎禰豆子はい女の子だったら禰豆子あと善逸とかですね伊之助猪之助とかですね<笑>、はい、義勇とかですねこういったところがですねまあ僕の知り合いに聞いても、うん、あ結構増えてるねっていう、はい、そうなんですね、はい、うちの病院のええー、知りたいですねじゃじゃ これです5位が猫、はい、猫,、ね猫あのー、ちょっと困っちゃったんですね、あの受付の時にですね、えー、とお名前を書く欄に、猫って書かれてたので、ええ、あの動物種じゃなくて、お名前を書いてくださいってお願いすると、ええ、いや、猫です。<笑>猫ちゃんに猫という名前を。 犬じゃなかった。犬じゃなかったんです。<笑>これが犬だったらまたちょっとふねひねってるなと思ってもう少しランクアップしたかもしれないんですけど、これはもうひねるよなく猫ちゃんは猫で。先生もびっくり。まあそうですね。続いて第4位。はい、第4位はですね、肉。<笑>え？おい肉って。そうなんですよ。これ呼んでる姿を想像するとちょっと4位かなと。<笑>はい。 呼ばれて肉ニクちゃんがそのそばに寄っていってる姿を想像するのがちょっと楽しい<笑><笑>ただいまお家古くなっちゃったねそうだちょっと待っててねえーなんだこの行列ゲース平岡工業猫は松山市山越六丁目のトリミングドッグディーバです あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。チンメイさん。第三位は、はい、ラリー。はい。青木さん。あの、うん、お隣のお家が青木さんだったらしいんですね<笑>、うん。そのお隣のお家で保護された。 猫ちゃんをもらい受けたので、うん、青木さんに<笑>。いや、別の名前にしましょうよ<笑>。一色動物病院の珍明さん、第2位を発表します。はい、はい、じゃん。八万。これはですね。八万。純血犬なんですけど。うん、あの、なんで八万なんですかって僕聞いたんですね。うん、ちょっと珍しい名前なので、うん、なこの理由のところを見てもらったらいいんですけども。 ズバリお値打ち価格。え、<笑>あのーうん、特価だったらしいんだ。<笑>切ない。切ないですね、はい。面白いというよりちょっと切ない感じ。のよ可愛がってもらってたので、うん。そうなんですね。はい。まあ名前でも由縁を知らなければ、<笑>知らな は, いいはい、八幡ちゃんもなかなかいい名前かなとは。いいね、なんか演技がいい感じでだよ、ねはい。はい。ちなみに次に買った子は七幡ちゃ ん, んで。うん、<笑>もっとお値打ち価格。<笑>それでは。はい。 栄ある意識動物病院の珍名さん、はい、第1位は、はい、はい、じゃじゃんちょっと待ってください、チラッと見えましたけど<笑>台風6号<笑>台風6号っていう名前の、これも猫ちゃんです<笑>ええー、え、はい、どうえー、ちょっと理由これはですね、僕も聞けなかったんですけど<笑> 多分、はい、台風六号いつなんだいぶ昔なんですけどああ台風六号が来た時に保護されたのかあるいは生まれたのかあの患者さん次の方って呼ぶときにはどうやって呼ぶんですか、はい、じゃあ次の方台風六号ちゃん<笑>本当にそうやって普通にシビアな状態であの台風六号ですで <笑>言われたのでこっちも「はいそうですか」っていうしかなかったんですけども、はい、ロクちゃんとか呼ばれてるのかもしれないねああそうかもしれなん、ねねね、であればいいと思うんですけどもね、えー、はいまあこういうおい、面白いろい先生も本当いろんなワンちゃん猫ちゃんハムちゃん、はい、魚ちゃんご経験が終わりということですけれどもこれからも一匹一匹、はい、よろしくお願いします。あはい、はい、分かりました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 戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックはネコワンを応援していますワワンネコワンそそろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。